よさこいソーラーサクホロークル本日は人とあやかしが一期一会に交差して奏でる燃えるより熱いロックな神楽歌で見ているあなたのハートの BPM を上げていこうと思いますのでお手拍子並びにお心拍子のほどよろしくお願いします それでは参ります二度とは集えぬこのメンバーのとわを願って舞い踊れ、ホイレン2018、白神楽、急ーーララいに街に行こうよ 俺だっ捕まいやしない 忘れられるような瞬間を俺たちは待ってる譜面のままに音を奏でメトロノームのまま揺れるそんな合理的な人生飽き飽きだ人と人とがモッシュで混ざりぶつかり合って不協和音次の音すらわからない一回性の出会いとわかるがこの青春にしかない最高のミュージックだ 仲ともえドッキなんだよ 最大大限ののありがととうございいまししたほよれいしたーーン学よささこいソーランサークルんの皆さんでしたどうもありがとうございました。<笑>続きまして なるたかの皆さんの